今回はクレンジンジグバーム2週間使ったらどんだけ毛穴の汚れ落ちるなまずねクレンジングバームって何なのっていう方いると思うんですけどオイルを固めたものでメイクと馴染みやすく洗浄力が高いのが特徴ですクレンジングバームはベースがオイルなので一般のクレンジング剤より汚れをしっかり落としてくれます、えー、クレンジングバームがおすすめな人は乾燥肌敏感肌いちごバナや毛穴の黒ずみが気になる人スタイのクレンジングバームの効果について毛穴汚れや角栓などを解消するケア だったりヒーリング効果などまあ週12回を目安に使うとそれなりに効果があるみたいですクレンジングバームは乾いた手と顔の上に塗るみたいで濡らしてから使うとかはしないですメイクとバームが馴染んできたら少しずつ水を足していきて乳化させていくっていうイメージですねめっちゃハゲてるやんで、そもそもクレンジングと洗顔何が違うかって言いますと、えー、どちらも肌の汚れを洗浄するものなんですが、えー、油性と水性っていう異なる汚れを対象としてるので目的が異なる洗浄成分が使われてます洗顔の場合 メイク化粧品はあまり落とせず皮脂ほこり汗をメインという感じ で, でクレンジングの場合メイク化粧品はちゃんと落とせるけど皮脂やほこりや汗などはなかなか落としにくいっていう印象になってますまあ図説で表すとこんな感じですねでそもそもダブル洗顔ってなると肌に負担が大きいのでこちらの商品ですク<笑>レンジングバー はいということでこちらクレンジングバームなんですけどもうメンズベーシックっていうメンズに特化したクレンジングバームなんですけど実際ね自分もほらここまで使ってから紹介してるのでけどいいなって思ったからマジで紹介してるだけでこのクレンジングバームの何が良かったかっていうと、ま、ず香りがね柑橘系ですごい僕好きなんですよ柑橘系の匂いで結構ね結構しっかり洗浄力あるんだけど落とした後に突っ込まないっていうのがすごいよくて。 ってことですまあね、今日からざっとね2週間2週間くらい使ってみてどんくらい肌の変化があるか見ていただきちゃ 見, て見ていただければと思います太郎あげあげまず肌の温度で溶かしますでもすぐ溶けてくるんよね検証前の毛穴ですこんな感じきたねーそれじゃあ落としていきますで、まあ、少しずつあのこう オイル状になってくるので、そしてから使うみたいですはいマジでね、匂いが好きなんですよねこれ紹介に夢中でバンドするの忘れたやらかしたうん、やばい充電がないこれは結構やらかしです で今洗顔してきて、えっと、その後のスキンケアをしてきたんですけどやっぱりねこのクレンジングバーム落とした後にすごい突っ張らないなっていう感じが大きくて個人的にすごい使いやすいです で, でこの商品のポイントとしては、まあ、メンズ用であるっていうこととあとダブル洗顔がいらないよっていうことなので肌内の負担が大きくないっていう点 で、えーっ、油性肌の方油性肌の男性とか特に多いと思うんですけど油分まで落とすことができるのでテカリ防止にも使えますまあ、今3日4日は使ってるんでまあ、1週間後レビュー2週間後レビューしてまたどんくらい変わったのかっていうのをね見ていただければなと思いますはいということで今帰ってきたので早速使います待ってまたバッテリーないじゃん腹立つはい十何日目かわかんない 日日目目とか12日目かな入荷させてますはいということで1週間ほど経ちましたよいしょ<ス>あ2週間ほど経ちましたということでまだ起きて1時間でなんですけど クレンジンジグバームも使ってどれだけ2週間でね変化があったか見せていきたいと思います、うんえー、このマスクを外したら自分の今の肌が見れると思います、うん、はい頑張れいきますせーのダンこれ見ていただくと分かるんですけど なんもも照明もつけてないんですよ今オロラインパクトがやってたおかげで鼻の黒ずみが結構たまってた印象ハイドロフェイシャルとかで結構吸ってはいたんだけどやっぱり継続的にやらないとたまるのでこれねやっぱ毛穴の黒ずみに特化してるプラスメンズ用っていうこのバーム僕はねヨガグム使っていきたいと思いますね基本的に鼻を重点的にやってたので鼻の変化しかあんまりわかんないんですけど 鼻、さっき、ね、のあれを見ていただくと分かるんですけど前回と比べたら結構鼻の黒っていう部分がまあ、灰色じゃないけどちょっと肌色によったのかなちょっと取れたのかなっていう印象があって結構綺麗になるもんだなって思いました。 こちらメンズベーシッククレンジングバームクレンジング洗顔料ということで、えー、気になった方はぜひ使ってみてくださいでも僕が勝手に使ってるだけなんで他の人の感想も聞いてみたいのでぜひ買ってみてください詳しくは概要欄に書いておきますそれではタロでしたまた次の動画でお会いしましょうバイ